200年以上前から阿蘇市浪野に伝わる郷土芸能神楽波野では現在2つの神楽保存会がありそのうちの1つ横堀岩戸神楽保存会がこの日熊本地震後初めての神楽公演を阿蘇市のホテルで行いました7月7日の七夕の夜に行われた横神公演では 荒ぶる神々を鎮めるマハ払いと山田のオロチを退治するヤグモ払いが熊本地震からの復旧復興の願いを込め上演されました観客からは惜しみない拍手が送られ地震後大きな一歩となる公演となりました私たちは地域に伝わる伝統芸能神楽を伝承している 横堀岩戸神楽保存会の活動をおよそ1年にわたり追いかけました。 阿蘇市浪野の横堀地区。二十六個のこの集落には、およそ二百五十年以上も前から神楽が伝承されています。横堀地区では、昔から五穀豊穣、家内安全、武運長久を祈願し。十三座の演目が代々舞い継がれてきました。 明治から大正時代にかけて盛んになり戦後、衰退した時期もありましたが横堀地区の人々の熱意で横堀神楽団体として残してきたものを横堀岩戸神楽保存会として昭和51年に再結成し現在では各地の祭りごとやイベントなどに積極的に参加しその伝統を守っています。 毎週水曜日の夜に練習を行っている横堀岩戸神楽保存会メンバーは18人で50代が中心ですこの保存会に昨年1月新しく10代と30代の2人が入会しました横堀地区の出身で阿蘇市外に住む後藤大志さんと愛知県出身で 平成26年7月に横堀地区で赤牛の繁殖農家として独立した石川智成さんです後藤さんは小学生の時に浪の小学校子ども神楽部で神楽の経験があり現在は阿蘇市以外に住んでいますが保存会の先輩に誘われて今回7年ぶりに神楽に取り組んでいます。 足の運び方や所作などは体が覚えているようで、即戦力として期待されています。石川さんはゼロからのスタートですが、とても練習熱心で、全体の練習が終わった後も先輩を捕まえては指導を受け、神楽を始めてわずか3か月で舞台デビューを果たすほど成長が早く、 こちらも期待の新人ですそうですすそうねやっぱり昔からまあここに住んできたのでそういろいろ地域の方々にも支えてもらったので次は自分がまあこういう神楽を通してまあ地域の人たちを支えていけたらなということで、はい、今練習に取り組んでいますもともと地元の人間じゃないんでですね。はい でこ の, 波のに来るきっかけをくれたのがその学長なんです、はいまあ、それでまあ横堀に来たからには、やったほうがいいかなと、自分では、地域に溶け込むためにですね、はいまあ、そういうのはもう率先してやっていこうっていう感じで、はい、石川さんを神楽に誘った、学長の岩瀬真二さんです。学長とは 練習の計画、神楽公園の出演者の手配から後輩の指導まで。何でもこなすメンバーのまとめ役です。岩瀬さんは石川さんの近くに住んでいて。畜産農家としても大先輩で。石川さんが地域に溶け込めるようにと神楽を勧めました。メンバーがちょっともう高齢化もあって。メンバー募集中とはずっと毎回ら一緒ったけですね。 で一応もうこっちに入ってきたら消防と神楽らは入らないかんば<笑>いちな話をしてたんで<笑>、ね、<笑>そうですね石川君が全然下こっがなかった件ですねと太く君は、えー、中学校かな中学校の時に神楽部に入っててしたんでだいたい道筋とかそういうのは分かってたんで石川君が全然ですねあれだった件が。 その案にはようここまで来たなって思う。してまた今方、久美君が今教えを受けんですね。あの月系で。よう、あの神楽の練習が終わってからでも、また三十分ぐらい。練習をしてたんで。結構飲み込み、時間的には早く。マスターしたような感じです。神には。 楽譜や資料はなく一つ一つの舞は先輩から後輩へ言葉と体で伝えられてきました十三座の演目を確実に継承するためにも二番手三番手の舞手の育成が現在の課題だそうです踊りじゃないいかから、らが舞言われた舞い上がらんとですね て言われてるそれがもう先輩から厳しくですね、ねもうほら踊るじゃねえ、ね、え回わ て, るっ て, 言われてる横堀岩戸神楽は大分の豊後岩戸神楽の流れを組む深山流で舞が激しいのが特徴です。 一つを舞い終わると、倒れ込むこともあるそうで、足や腰の痛みをかばいながら舞うメンバーも。さっき あ, あ、そうですね。<笑>いや、結構、舞いが激しいからね、まあ、足とか腰には負担がかかるんで。まだ、大変ですけど。かばいながら。ね、まあ、まあ、そうですけど。<笑> 会員の高齢化と神楽の担い手不足に悩んでいた横堀岩戸神楽保存会では5年前にある改革を行いましたそれはこれまで横堀地区に住む住民で構成されていた会員を横堀地区以外からも募集し増やしたことです現在18人のメンバーのうち2人は横堀地区以外から来ています やっぱりですね一つは伝統があったからですね横堀区の中に伝わった、うん、横堀岩とかぐらいだったからそれをまあ文句を広めてなんか開いた時はなんか名前が変わっていくような抵抗があったからですねやっぱり最低でも13人を切るとですね神楽さんが成り立たないですね。 で今は18人、まあ十八人ぐらいがですね、団体としては一番うまい、運営がしやすすいところもあるんです、ね、だけどやっぱり若手がおらんとで、ね、毎年秋に、阿蘇市並野で開催される神楽フェスティバル。 24回目を迎えるこの舞台に、今回は後藤さんと石川さんが臨みました。 いかがだったですか。いや楽しかったです。はい、久しぶりにあのもう機の上から見る景色は、はい、いかがでしたか。いややっぱ気持ち良かったです。はい。はい、なんかそうですね。普段地場でような景色じゃないので、そうですね。とても楽しかったです。はい。 そうですね、まだ入ったばっかりなので、まあ、まずは先輩たちの動きを見て、まあ、そういずれ地元に残っていくためにやっぱ自分もやっぱ先輩たちの後を継がないといけないと思うのでやっぱそういうことを意識しながら、まあ、これから練習していきたいと思います。い。どうもありがとううはども あ, あそうですね。はい、まあ多分やってる姿を見ればですね、やりたいっていいんじゃないのかなとは思うんですけど。はい、じゃ あ, まあ何年後かに親子で、はい。親子で。ああそうですね。そうだったら嬉しいですけど。はい、<笑>かっこいいなと思いました。どんなとこがだ。え<笑>、ね、練習期間が短いのになんかちゃんとやれてるなと思ってですね。 ガチガチに緊張しているのは分かりましたけどなんかかよかったですねそうですね温かく私たちを受け入れてくれてすごく親切にしてくれますねすごい溶け込みやすいところだと思います また当に受け入れてくださった部分っていうのは、なんか感じることあります、ねうんはい、あ, ありますね、すごく。仲間意識というか、そういうのを感じてくれると思うので、こちらも、ありがたいと思ってます毎年11月3日は、横堀地区の秋祭り。 地区の人たちが全員参加してのお祭りにはもちろん神楽も奉納されます石川さんの奥さんも祭りに参加し地域の人たちから温かく迎えられ今ではすっかり横堀地区に溶け込んでいますそしてこの日地区の人たちに改めて新人の 後藤さんと石川さんが紹介されました横堀地区の人たちが大事に守り伝えてきた神楽その灯火はしっかりと若い人たちにも受け継がれています